今回ご紹介する買い用品はこちらの XTU T810 Pro。こちらのご紹介をいたします。こちらは実は私も非常に気に入っていて愛用しているものになります。さらに言いますと、有機の M11 というドライブレコーダーをご紹介しているんですが、それの OEM 品に当たるものになっております。まずこちらの特徴ということで私が気に入っているポイントについてご紹介をしていきたいと思います。このドライブレコーダーの売りでもあります、4K 高画質、高精細、単なる 4K ということではなくて、800万画素という6層のガラスレンズを使っているということで、カメラ自体に非常にこだわっているメーカーのドライブレコーダーになります。有機のドライブレコーダーのレビューでもご紹介したんですけれども、この有機というメーカー自体がカメラのガラスレンズから立ち上がっているメーカーでして、 他のドライブレコーダーと比較してもらえればわかるんですけれども非常に高精細、高画質。このデジタルミラー上の画面を見ていただいても非常に高画質で高精細だっていうことがお分かりいただけるかなと思うんですが動画を再生しても非常に綺麗にくっきりと映るということでそこが私一番気に入ってるポイントになります。動画が汚いと やっぱり買い替えようかなって思うし、かつ不満が出てきてしまって飽きてしまうっていうのがあるんですが、これは非常にドライブレコーダー、ミラー型のドライブレコーダーとしては落ち着けるモデルではないかなと私自身思って使っております。いつもは昼間の解像度からお見せしているんですが、 夜の解像度を先に見ていただくことによって、ドライブレコーダーのパフォーマンスというのがわかると思いますので、ご紹介をします。今、こちら、ビデオディレクトリーということで、まあ、このドライブレコーダーのま特徴でもあります、画面上でサムエールが見れるということで、収録動画を探す際に非常に重宝する機能になっています。こういうところなんかも、この XTU の T810 Pro のいいところと。 ということになります。で、肝心な解像度ということなんですが、このように見ていただくと、こちらが夜の解像度になっているんですが、4K800 万画素ということで、夜非常にくっきりと鮮明に映っています。さらに、こちらのドライブレコーダーの特徴でもあります、ソニーのスタービス製のセンサー IMX415 というものが付いていて、フロントのみならずリアにも付いているので、 こういった暗い場所に置いてもしっかりとくっきりと鮮やかに映してくれるようになっています。続きまして後ろになりますが、後ろも今お伝えした通りなんですが、ソニーのイメージセンサー使われていますので、フロントとリアで解像度全然違うんですけれども、リアに関しては 2K ということなんですが、見ていただくように、リアも非常にくっきりと鮮やかで、 高精細になっているのがお分かりいただけるのではないかと思います。さらにナンバープレートもしっかりと映し出してくれておりますし、白飛び、黒つぶれ等も少なくなっていて、良好な収録画像が得られるといった特徴が、このドライブレコーダーにはあると思います。二つ目の特徴は、こちらの画面輝度ということで、 この軌道調整がマニュアルと自動でできるようになっています。今、軌道調整をオート今オフにした状態なんですけれども、通常ですと、このように指でこうやってフリップして軌道の調整っていうものをしていくドライブレコーダーがほとんどというか、この XTU、それから有機のドライブレコーダー以外では、 私自動軌道調節機のドライブレコーダー使ったことないんですけれども、このメーカーにだけ付いている機能になっています。通常はこういう状態なんですけれども、この画面起動をオートにするということによって、昼間でも夜でも外が明るい時ですと、この画面自体が暗くなって、外が暗くなると、この画面自体が 明るくなるように自動で調整してくれるようになっています。もう一ついいポイントは自動輝度調整がついていながらもこの画面をオフにしていただいたときにこのミラー自体が防弦仕様になっています。後ろから光を照らされたとしても眩しくない防弦仕様のミラーになっているというのが特徴になります。なので自動輝度調整付きと この防御仕様のミラーがついていることによって後方の車のヘッドライトの眩しさ緩和してくれて夜のドライビングにも支障が出ない作りになっているというのが特徴的になっていますでなおかつこのように右に時計や曜日日付とこういったものも入っているこういった配慮なんかも非常にいいなと思います先ほど 4K 高画質800万出すということで、解像度の中でのご紹介をさせていただいた中身なんですが、サムネイルがこのようにミラー上でも表示されるというところが非常に使いやすいところになります。で、このドライブレコーダーは携帯、Wi-Fi がついていて、携帯からもサムネイルをこういった形で表示することができるんですけれども、まあ、正直 Wi-Fi つないでみたんですけれども、 少し起動速度が遅いというところもありますので、まあ私はこのドライブレコーダー上でこうやってサムネイルがついていて、まあこの中で探す方が早いかなということで、まあこちらの方が非常に便利かなって私自身は思います。なかなかこのようにサムネイル自体を表示してくれるドライブレコーダー、1万円台のドライブレコーダーですとないものが多いので、そういった意味では非常に使いやすいかなと思います。 最後に、私が非常に気に入っているポイントとしては、衝撃検知機能だけではなくて、24時間、48時間のタイムラプス機能もついています。以前紹介した M11 もそうですしこ、のこのドライブレコーダーの前に紹介した M10 というドライブレコーダー。M11 についている便利な機能を少し除いて、低価格にした M10 というドライブレコーダーがあるんですけれども、それにも いいているものになりますでこのようにタイムラプス見ていただくと分かると思うんですけれども周辺で何が起きているのかというのがスーパーの駐車場とかでわかるということになりますこれはフロントの画面になるんですけどリアの画 面, は画面はこういった状況になっておりまして前と後ろだけではあるんですけれどもこのようにスーパーとよく ドアパンチされたりすることもあったりするとは思うんで、まあ、そういった時にこういったドライブレコーダーがあると車を駐車していてぶつけられた時でも状況証拠をしっかりと収録ができるということでメリットがある機能ということで私自身も非常に気に入った機能になっております。はい。ってことでこちらの XTU の T810 Pro。さらに詳しい内容は有機の M11。 の動画でででもも取りり上げててておりますすので、まあ、そちらも合わせて見ていただけけれればと思うんですけれど私自身こちらのドライブレコーダー非常に気に入っておりまして、まあ、冒頭でもお伝えした通りなんですけれども今これは昼間の収録動画になるんですがくっきりと高精細であるということですこれはこの画面を見ていただければ他のドライブレコーダーと比較した時に高画質で解像度の高い収録動画になっているということが よくお分かりいただけると思います。で、これ今西日が当たってる状況なんですけれども、全く白飛びしておりませんし、ナンバーもしっかりと見れるようになっています。で、後ろ。こちらに関しても、後ろから逆光を浴びて、後ろの状況を収録しているんですけれども、そういった全く黒つぶれ等もないですし、 この HDR 機能というものもしっかりと機能していて全体的に高画質で高精細で明るくくっきりと映っているとドライブレコーダーとしての基本性能が長けているというところが私自身このドライブレコーダーを非常に気に入っているというポイントになっておりますもう一つは先ほどもご紹介したんですけどこちらの 自動軌道調整機能。これ今、自動軌道調整が入っているんで、指で押しても何もならないんですけれども、これがあると非常に便利です。昼と夜とで走ることが多い人なんかですと、特にそうなんですけれど、いちいちこのように画面を調整しなくてもいいというのがあります。で今まで使ってたドライブレコーダーの中では、自動軌道調整がついてないものがほとんどなので、こうやって調整しないといけない。で調整するのいちいちめんどくさいので、 調整しないで昼間の明るさで見ていると過剰な光を浴びてしまうので目が痛くなってしまうということが一時期ありました。なのでデジタルルームミラーいらないかなって思ったことがあったんですけれどもこちらを使うと非常に良くて先ほどもご紹介した通りで防限仕様のミラーにもなっていますのでこれは夜走ったとしても全く調整することなく目がくらむこともなく 夜も快適にドライブができるということで非常にコスパが高いドライブレコーダーなのではないかなと私自身今回思いました。はい。ということで今回はこちらの XTU T810 Pro こちらのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車用品、カー用品のレビューを行っておりますので興味のある方はぜひご覧になっていただけますと幸いです。また最後になりますが